キンプリ発の冠無理番組、キンプル。が5月13日で終了5月20日に初のゴールデン2時間で最終回特番ンユータ集大成として体を張りたい。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。日本テレビは15日、人気アイドルグループ、キングプリンス。 の冠バラエティ番組、キングプリンスル、キンプル、土曜午後1時30分関東ローカルのレギュラー放送を5月13日で終了すると発表した。最終回の特別番組として初のゴールデン2時間 SP を同20日午後7時56分から9時54分に放送することも決定した。 5月20日の特番には平野市要26、長瀬恋24、橋山24、岸優太27、神宮寺優太25のメンバー5人のほか、劇団一人46、八王笑いコンビ、アンタッチャブルの山崎博成47、だが出演。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 5人で一度もやったことのないことにも挑戦します。ゴールデン2時間 SP 楽しみにしていてください。とのコメントを寄せた、キンプルの愛称で親しまれた同番組はキンプリがシンデレラガールでデビューしてから3年を迎えた2021年5月23日に第1弾を放送。 その後、22年1月16日からグループ初のレギュラー番組としてスタートした。15日の放送終盤、劇団一人が最終回を伝えながら番組が不評で、と説明し、山崎も、打ち切りの場合は、こういう場を設けちゃダメよ、と突っ込むとメンバー5人は爆笑。その後、5人それぞれが初のゴールデン特番へ意気込みを語り、流瀬は、 ついにここまで来たかというか、僕ららしい空気感も含め、また別の時間帯で見てもらいたい。橋は、体を張りたい、ときっぱり。平野は、僕自身も、この番組で新しい面を、たくさん見出してもらったので楽しい番組にできたら嬉しいなと思う、と、感謝を込めた。神宮寺は、ゴールデンということで、やばいっす。騎士は、順位系だと、あんまり一位を取ってこれなかった。 ここが集大成の少年場と思って、火事場のクソ力をぶつけて、バチって最後を決めたい、と話した。金プリはメンバー5人の内平野、騎士、神龍寺の3人が5月22日にグループを脱退し、23日以降は長瀬と橋の2人で活動していくことを発表している。中日スポーツ。